さつきびと研究所所長木原弘勝監督鈴木一成デザインモンスタースープ音楽広田義孝 LINE プロデューサージェームスワン彼らが作り出すマカフシ 不思議な存き月ととそれを見ることのできる少年少女の謎解きハートフルアドベンチャーストーリー。月人